ジョングクメイクしてみたはいどうも太郎です太郎です太郎です太郎と<笑>、はいうことで、ね、今回はですねあの僕そもそも韓国系の顔だね白くて韓国っぽいねってよく言われるんですよだからね BTS のメンバーになれるんじゃないかな今回は。 先ほどね、どのメンバーがいいのかと思って見てたらザワちんさんがジョングクのメイクをしていたのでそれを参考に今からねジョングク風メイクをやっていきたいと思いますいこーーー<笑><笑>あれ卑弥呼様 ちょっとね今ヒルロイド塗ってるのでちょっと顔赤いんですけど気にしないでくださいまずジョングクフ3つのポイントアイラインを目の形に沿って引いた後目尻目尻をダークブラウンのシャドウで締めるアイブロウペンシルで涙袋を作るオーバーアーチのイメージの男らしい眉毛を特に眉頭がポイントということですやっていきましょう<笑>ちょっとまずねまぶたに茶色っぽいのを塗っていきます 日々治療が終わりましてあのアキテインというものをね飲みながらやってるんですよ最近はでなんかそのせいで、ね、なんか副作用なのか知らないけどなんかもうここの毛が尋常じゃなく生えてきてこんな生えてくるっていうくらい毛が生えてきてなんかアキテインってそういう増毛効果じゃないけどあるらしくてまつ毛の毛を埋めるように目尻側3分の1を。 え、な違うくない<笑><え><笑>何これ別人じゃんジョングクめっちゃ二重やんちょっと今から二重にしますちょっと遅いかもしれないちょっとね二重は皮膜式の折り式ってやつを使うんですけどこれめちゃくちゃ俺の肌に合わなくてすぐアレルギー反応出ちゃうんですぐやったら落としますこれで乾けばできるはずまあこっからね髪型やっていきたいと思います全然似てない全然俺なんだけどね 全然俺なんだけどちょっとパーツバランス的な問題でここに入れとかないと僕目の距離がね離れて見えちゃうんでおまかしが効かないんすよ。っ<笑>て似てない<笑>全然俺なんだけどマッシュのグク<笑>待って待ってひどいひどい似てなさすぎてひどいどの角度も似てない。 ちょっとね、センターパート初挑戦すぎてちゃんとアイロンでやるのが初挑戦すぎるのでちょっとお見苦しいことになるかもしれませんがよろしゅうお願いします<笑>待って俺できない下手くそすぎる<笑>待って超できない超できないやばいことになってる<笑>ピーピーうるさいです待ってなんかやばいやばい<笑>やばいやばいやばい待ってやばいこと下手すぎるちょっとあ<笑>どういうことどういうことやばい わわわわけけかかんんななないいいいい髪にってるやや<笑>わわやばいやばいやばい前髪やばいことうちょっとやばいなんか全然できないわけわかんねえ髪型方になってるちょっとダメだダメだちょっと諦めるわ諦めるけどちょっとや最後まで とりあえずね、今あるワックスがオーシャンのやつしかなかったんでちょっと固めなんですけどこれを塗っていきたいと思いますここを外ネにし、もう内側にこう大きくして外羽にしなきゃいけないんですけど全然できないこれなんかセンター分けじゃなくねっていうか全然できない全然できないんですけど何これ誰、うん いや、何これ誰の髪型なのこれは誰の髪型なのこれはグクなのさてはこれはグクなのか私は誰なん甘ないえでも教えてくれはいということでどうでしょうかちょっと写真撮ろう、まあ、これでねスマホで撮って漏れてたらグクでしょっていう話だよねはい似てると思ったらこ評価 ひどい何度思ったら練習しろと思ったら高評価高評価で僕のモチベーションを上げてくださいよろしくお願いします は, は, はい、アーミーの皆さん仲良くしてくださいサローでしたチャンネル登録お願いしますバイバイ